皆様、おはようございます。す。ブレイクスレーステルナですこの度は本プロジェクトをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。2010年から始まったアドベンチャーゲーム風のビデオブログ、楢崎ルミのルミナスダイアリーシリーズ、日清月歩のアップデートを実行しながら配信するスタイルを続け、視聴者皆様よりご愛顧をいただいておりますその新キャラクターであるアンジェリカが突如言い放った提言。 それは同じ登場キャラクターの紅葉をバーチャルの世界へ送り込むことでした昨年後期より巨大なムーブメントとなったバーチャルリアリティの世界その世界でアバターを使って YouTube の映像作品を制作するクリエイターをバーチャル YouTuber と言われ既存の YouTuber とは一味違う存在となり急速に拡大するその規模は私たちクリエイターとしても注目すべきものとなっております VR の世界を活用すれば表現の幅をもっと広げることができるかもしれないそう思いまず先にアバターを用意してユーザーコミュニケーションを広げようと考えたのですしかしそう簡単にはいきません成功な 3D モデルの製作には高度な技術を要しますルミナスタジオがそれを実用化させるためには非常に長い時間が必要でしょう さらに他のクリエイター様へご依頼するにもその高度な技術ゆえ多額の予算が必要となりますそこで立ち止まる私たちではありませんならばクラウドファンディングによって資金を募りクリエイター様と共同いたしましょうこのプロジェクトが成功すれば 3D モデルが作れますしかしもっとご支援をいただければさらに美しく高品質に作れます例えばもっと表情ができる服の揺れが作れる 周りにシャボン玉を浮かばせれる完成したモデルは一定以上のパトロン様は VR チャットで実際に使うことができますこれは実写映像で構成する YouTube クリエイターの新しいチャレンジですプロジェクトを成功させてクリエイティブの新しいステージを開拓させてくださいもちろん皆様とご一緒にです